人種のサラダボールみたいな。<笑>人種のサラダボール<笑>そうそうそうそう。そうそうそうカリブ海から来たフランス人のジョアンキャンです。今日は浅草に来ました。なんでかというと、浅草から日本文化を世界へ発信っていう表現を持っている新しくオープンした浅草浴場を宣言したいと思います。でもね、せっかく浅草にいますので、日本人はフランス人についてどんなイメージを持っているか っていう質問を聞きたいと思います。それでは早速始めましょう。日本人ってフランス人についてどんなイメージを持っていますか。えっ、ー、ととてもおしゃれで。おしゃれですか。はい。あそう。ど れ, れどこがおしゃれですか。えっ、ー、とコーディネート。コーディネート。え、服の色とか。そう、色とか明るいのを着てそう。 うんうん明るいイメージ明るいカラーをたくさん着てそうですねということであの、うん、結構ポジティブなイメージっていう意味ですかそうですねそうそうそうナチュラルにたくさんカラーをうまく着こなしていそうああいいですよねこんにちはじゃあ日本人はフランス人についてどんなイメージを持っていますか、えー パ リ, <笑>うん、パリのイメージがついてますか、はい、エッフェル塔。エッフェル塔、有名ですか、日本でも有名ですね。東京タワーと一緒なんで。そうですよね。はい、どれが一番高いのかなわからないですけど。いけどはい、<笑>日本人はフランス人について、どんなイメージを持っていますかフランス人について。はい、フランス人とか、フランスのことフランスについて。 まあ、先進国で、まあ、フランスって聞いたらすぐパリとか思いつくんであの文化的に栄えてるとか、まあ、絵画とかもいいですし。 まあ、かなり、あのー、そういう伝統とか。ということで、古い歴史のイメージがありますよね、はい。あと、すごいあのお城とかたくさんあるイメージなので、あ 歴, 史歴史のイメージですかあ、だからすごい古いものを大切にする文化、お城もすごい長いですよね、日本はそういうのがなかなか建物、古くても、まだフランスの方がもっと古い建物いっぱいある。あ ああフランスについてどう思いますかどんなイメージを持っていますか、まあ、<笑>エフェルトおエフェルトオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーフランスオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケ フランス革命ぐらいいしかかかかないんです確かにねフランスの革、ね、革命革 命, 革命あの世界史<笑>あ<笑>あーか…あ、そう、なんですか<笑>やっぱりねじゃあ食べ物はだとフランス版ですよねフフランスで、うん、フランスフランスス料料理理って何ですか ね, ですかねマグレル・カナー。 カ, ナティ カ, モカモの肉とかを煮るとかあのカエルの桃とかを食べたりとか、えー、日本にはフランスとか、はい、フランスについてフランス人についてどんなイメージを持っていますか、はいはい、フランスはやっぱりいろん な, なんか国の人が集まってきてそうです、ね、多国籍っていうかそういうなんか いいいろんなな人が来て素晴らしい国かなと思います友達にもねハーフの人がいるんですよフランスの、うん、それでもめちゃくちゃ綺麗やしフランスはめちゃくちゃ好きですあーなんか初めて聞きましたなんかよくあのフランスのことだとみんなは 全員一緒、手を回れてるんですけど、はい、やっぱりそういう、そういう、あの、ミックスがあります。あそう、いいことですよ、ね。人種のサラダボールみたいな。<笑>人種のサラダボール。<笑>そうそうそうそ う, そう。で、あの、食べ物的に、あの、フランスって言ったら、何がピッて。食べ物、出てきますか。フランスなんか。フランス料理。そう。 フランンスパやっぱりフランスパンは日本まであの有名というか、まあ、みんな知ってますよね。うん、ああ、なるほどね。はい。じゃあ今日はありがとうございました。やっぱりあの日本では、まあ、フランスのイメージは結構良いですね。あの歴史とかあのフランスパンとか、まあ、食べ物は結構人気ですからあのいいことですけど、ただ多分みんなが分かってなかったのは。あの フランスの名物だからそれについて今後話しそうかなっていう風に思ってるとりあえず浅草浴場は毎日開催していますのでぜひぜひみんな遊びに来てくださいそれではありがとうバイバイ